え、こんにちは、黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、本当に悲しいお知らせで、えー、菅沼光三さんが、えー、お亡くなりになったということで僕、本当に仲良くしてもらってたんで、ちょっと、本当に今でも信じられない感じで、えー、ちょっと今日はあの、朝、 仕事をしようかなと思って、ちょっと凹みすぎて、ずっと寝込んでたんですけど、え、でも僕はあの、コードさんにあの、頑張れメールというか、頑張れ YouTube を作ろうと思って、こう、もう、ちょっと資料は作ってあったんですけど、え、コードさんがいかにすごい人で、みたいな、もうその手画像っていうことでご存知の方もいると思うんですけど、本当にね、僕はあの、いろんなことを教わったんで、その本当にいい話をいっぱいしていきたいなと思ってます。ま、ただ、え、僕とコードさんとの関係ってやつですね、 いつも、まあ、本当にメールすすするとすごいです早い早んですよもう本当に下手すると1分以内に返ってくることが多くてものすごくマメな方でいつも丁寧に付き合ってくれる素晴らしい人でしたが。 まあ、大学生の時にはもう僕は完全視聴側でですね、テッカゾーンのシリーズはお世話になりました。最初に1位見た時ぶっ飛びましたね。7連符とか練習するんだみたいな感じで、これをこんなクオリティでやるもんなんだってメトロノームつけてね、やってるのすごいなぁと思って、それからもうバストラン2バスから何からもうほとんど一通り、あの、あの、いつもね、焼きそば役くギャグのやつやったりとかするやつも全部お世話になりました。 で、えっ、ー、と、村小屋にですね、菅沼道場っていうのができまして、で、そこの方にもずっと通ってました。できた頃から通ってたと思いますね。一回、二回、第二回目ぐらいからずっと参加して、で、あの、ちょっとその立ち行かなくなって辞めるっていうところまではずっといて、や新たにこう来るっていう時も、あの、すぐ連絡いただいて、で、そちらの方には、あの、その、結局単発で終わっちゃったんで、あの、あんまり通うことには な, ならなかったですが、そこの本を見に行きました。なので、すごく長いお付き合いです。 でまあ、すごくいつもあの連絡くれて仕事もいくつか「黒田君これやってくれない?」って言ってお願いしてもらったりして本当に感謝感謝ですがで名古屋に来ると「ライブ来るよ」って言ってねまあ見に行ってででみんなで一緒に行ってね食事に行ったりとかですねまあ道場の後もよく食事に一緒に行ったりとかですねふらっと来た時もなんかご飯行こうかって言ってくれたりとかしてよく食事にも行きました。 でうちのスクールのね、えー、合宿のゲストに来ていただいたんですよ。その時はもう本当に素晴らしかったですね。まあその、一番その時に感銘を受けたのはですね、必ず最初にこう、まあ、構造さんって有名だけど、でもどんな人かわからないじゃないですか。だから最初にこう、えー まあ、デモ演奏をしてくれるんですね。で、やっぱりドラムだけだと面白くないから、やっぱりこう、ちゃんとこう音源を用意してくれてるんですね。で、その時に、もう自分のクオリティが下がらないようにする努力をされてて、要はこう、プリアンプっていうのがあって、まあ、MD なんですけど、で、右チャンネルと左チャンネルがあって、で、クリックが入ってるチャンネルの方だけ自分のこのイヤホンで聴くと、常に同じ音量で聴けるわけじゃないですか。で、 こう、表側に音を出してほしいと。で、表側の方に音を出すやつは、結局その PA さんにお願いするから、例えば、あ、ちっちゃいなとか大きいなとか調整しても、自分のコリティ変わらないようになってるでしょ。それで、そのものすごい難しいというか、圧倒的なクローティーで演奏してくれるわけですよ。そしたらもうみんながもう言うこと聞きますっていう形になってるわけですね。見せ方がうまいなぁすごく思いました。 もうめちゃくちゃそれも今でも僕も参考にさせていただきますけど、僕はまあじゃあそのプリンアンプ使ってから使わないですけど、でもいつも常にデモ音源を持ち歩くようにしてて、何かやってくれるって言われたらパッて音源をこう iPhone とかで出して、で、あのー、こう、まあ僕の場合この音量調節しながらやるんですけど、えー、聞きながらモニターでパッとこうやってできるような形のものを作って、で、ちゃんとその、えー、表チャンネルにはクリックが聞こえないようにするとかね、そういったものをやっぱ作りましたの、ね、で、やっぱすごく影響を受けました。 えもう、とにかく努力の人なんですよでも う, うまいのはもう当たり前のようにうまいんですけど、うまいってこんだけ努力するんだぐらいのうまい人で、でもう本当に素晴らしくて。 で、こう、レッスン来るごとに、毎回ね、これできるようになったんだよって、ちゃんと、なんかこう、ちょっと前に行くと、必ずこう、いろいろデモンストレーションしてくれて、まだこんなに練習するのこんな人こんなにうまいのに、まだ練習するんだったら、まだまだ練習したいこといっぱいあるって言ってて、こういうことができる、こういうことができるとかね。あの、フラムをこう叩いて、でフラムの本を打たないと、なんかこう、こうやって振って の, の音がちっちゃいことしかならないんですよ。で、それでこう、ややこしいフラムをすると、なんか、 なあの一国道みたいになんか見てるのと違って音が聞こえるんですよ。でそれをなんかこうビデオだとなんかこうディレイがかかってるだけみたいに聞こえるんですけどそれを目の前でやられても結構びっくりするとかねそういうのすごいいつもあの頃はやってましたねでパチカをね福岡までなんか東京から福岡までなんかその自分で、ね、運転していかなきゃいけないと。 でそういう時に、まあ、弟子が運転してたかどうかわかんないですけど、でも、自分で運転してたって言ってましたねで。運転してて、こう、パチカをずっと左手が弱いからって、左手をずっとやってるんですって。でずっとやってて、で、こう、お金を払う時きも、ETC なかったし、ETC はお金を払う時も、こう、ね、向こうの人がびっくりするわけ何やってるんですかみたいなんですけど、こいと練習です、みたいな感じで。で、ちゃんとサービスエリアでうどん食ってる時も、おしっこしてる時も、ずっとこれをやるんですって。 もう、いや、ちょっとぶっ飛びましたね、やっぱり。いやそりゃうまいわ、それはミスし、ミスらないわ、みたいな。やっぱ、万に一つもの練習ってよく言ってました。要は、一万回にやって、万に一つもって言うじゃん、みたいな。一万回やっても、一回、一回も失敗しないっていうのを練習するってことでですね、あの、チャゲアスカさんの、あの、コンサートの時に、あの、カウントダウンパーティーの時に、バーって最後、こう、スティックを天井の近くまで投げて、で、 パッて受けた時にハッピーニューイヤー言うっていうのをやらないかってオファーされて、いやじゃあ僕やりますと。そしてやっぱ万に一つもだから一万回練習した。一万回投げるって普通考えないじゃないですか。一万回練習したらしいですね。やっぱ万に一つもっていう練習の。だからやっぱパチカも万。だから当たり前のように福岡までできるんですよねっていう。いや、めちゃくちゃ影響を受けましたね。だから、あ、こんだけ努力して、こんなに上手い人がこんだけ努力して、やっぱ土買うものなんだな、みたいな。 とりあえず楽しんでみんなが、ね、参加する工夫をしてくれるんですよ。で、僕、うち合宿でもやったら、とりあえずこう、いろんなプレイントをいっぱい持ってて、で、その、初心者用だったこれとか、中級者これとか言って、で、その僕が一応その、じゃあ、レベルに分けて、じゃ 初心者、中級、上級も一緒にできるようになってるから一緒にやろうとかね。で、そのさっき言ったこう、最初のデモンストレーションとかもそうだし、とにかくこう、自分が発信するだけでもなくて、お客さんが十分楽しめるように、いつも工夫して努力して、いろんなこと考えてる人だったと思います。まあ、ダジャレもね、皆さんご存知かもしれないですけど、えー、すごくいつも考えて、こう、新しいダジャレをとかいうのですね。 そうですね。ディジュリードって知ってますかこう、うわー、うわうわっていう、あの、アボリジニのやつですね。中をこう、ね、えっと、シロアリに食べさせて、で、それを水に沈めて、シロアリを死滅させてから、こう、まあ、すごいエグいやり方だと思うんですけど、穴を開けてね。で、それをこう、トロンボンみたいにビューってやるんですよ。で、僕はあの、ちょっとあの、いただき物があったので、で、それをこう、たまたま、構造さんがやってるよっていうから見せたんですね。そしたらディジュリードを、あの、合宿の時にも持ってきてくれて、いっぱい教えてくれて。 デジュリドゥって一番最初の第一段階が循環呼吸をできるようにするなんですよで。そこでもうみんな、みんなそこで脱落するんですね。でもその循環呼吸できなくても、まあできなくはないんですけど、基本循環呼吸で、そのこれでリ、ウオーオ ー, ー, ーの感じのパルスでリズムを作っていくみたいな感じなんですけど、で、その、えー、デジュリドゥって1時間以上吹くと割れるんですって。 だから、1時間経ったらちゃんとリンシドオイルっていうのを中にこう垂らして、それいただきたんですけど、あとケースもいただいたんですけど、ずっとこうやってこうやってこう中をこうくるってやって、で、置いておく。でないと、こう。 まあ、要は、ちゃんとこう、オイルをやっておかないと、ずっと振動させてしまうと、ヒビが入ってしまって、割れてしまうと。だから、1時間に1本しか弾けないから24本買ったんだよね、っていう、もう、すごくないですか、これ。えだ、だから、1、なかその、ずっと練習してたいってことですね。だから、夜通し練習したいんで、本当にする人だから。だから、もうこう、1本やったら、1時間経ったら、タイマー鳴らして、終わらせて、24本ずっと練習してたんですって、最初の頃は。こりゃ、うまなるわ、って感じなんですけど。 でも、いろんなお話聞きました。ディズリードゥってね、こうやってブーンってやって、ワンワンワ ン, ワンってこう、こう、牛、うん、い、牛じゃないか<笑>。犬が鳴くようなね。そういう、こう、あの、なんか、リズム出せるんですって。あと、鶴の声とか出せて。で、このあの、公園で、ね、気持ちよく練習してたら、めっちゃうまいやつがいて、誰だろうと思ったら犬だったっていう話なんですけど、いや、もう、そういう話をいつもしてくれるんですよ。でとにかく、もうみんなが楽しくなるようなことを、いつも、 なんかこう、あんなにこう、スーパースターなのに、うもう本当にもう僕らの合宿の参加者みんなに気配ってくれて、本当に素晴らしい人でしたね。で、熱帯魚にはまってたんですね。水槽7本。いや、10本だったかな。7本にしたって言ってたような気がするんですけど、でも1回自分の3階建てのお家の1階を、あの、熱帯魚屋さんにしてしまったっていう人なんですけど、もうめちゃくちゃ熱帯魚に詳しくていっぱい教えてもらいましたが、本当にハマると、多分もう、 僕も似てるんですけど、僕はでも似てるけど、この人には勝てないなと思いましたね。だからすごくいつももう本当に目指せ、構造さんって思ってましたけど、いつもなんか元気なくなると構造さん目指そうと思いました。あと、徹底したダジャレを必ず入れ続けるということですね。これはあのー、本当にあの、ずっと考えていらっしゃるみたいで、で、一回こう、昔ですよ、ずいぶん昔で、本当にだいぶ前の話ですけど、あの、ブラシ四天王って出してるじゃないですか。で、こう、 ブラシしてんのをね、こう、フィルってこう、やってた時に、なんかダジャレを入れてもいいですかってで、ブラシだからいつもの焼きそばかなと思ったらしいんですけど、新しいネタを入れたいと。どういうことかって言ったら、こう、えっ、ー、と、こう、これ言ってもいいのかな遠くからこう、やってるとブラシを叩いてる構造さんがいると。で、下からこう、あーって上がってると、上半身裸でブラジャーをしてる、あのー、構、え、造、ー、さんがいると。 で、何してんのって聞いたら、ブラしてんのブラシしてんのみたいなのを言いたかったと。でも、あの、却下されたという、あの、愚痴をだいぶ聞かされまして。いや、それリッドミュージック正しいでしょうみたいな話をしてたんですけど。でも、ブラシしてんのでしか使えないダジャレだから、どうしても使いたかったっていうけど、いや、それは、それは無理ですよっていう話はしたんですけど。でも、いつもそういった、もう人を楽しませることをいつもやってくれる人で、本当に感謝してますね。 あのー、間違いなく日本のドラマのレベルをアップするのにね、貢献した人の一人だと絶対思ってます。この人がこう常にこう高みを目指して、こうやってこういうことができる、こういうことができる、そういうこう普通の人がやらなかったようなことを、パチカなんかももう、この誰よりも早く目をつけて、リジュリンがどんどんどんどんやっていって、みたいなのをやっぱやっていった人で、とにかくこう、 自分がピンときたものに関しては、とにかく努力をし続ける人だったと思うんですね。だから、努力なくして、あれはないんですよ。めちゃくちゃ努力する人。僕、まあまあ努力する方だと思ってましたけど、いや、もう全く歯が立たないと思った人は、この人ですね。 本当にこの人と、まあ、僕の師匠皆さんそうです。大阪さんもそうだし、あと斎藤淳さんも、本当ね、みんな努力の人だから、本当にね、あの、まあ、自分なんかまだまだなっていつも思わされます。本当に、あの、小藤先生、本当にどうもありがとうございました。本当にめちゃくちゃちょっと今日落ち込んでて、えー、もうこれ作れないかなと思ったんですけど、やっぱりね、この、ただ亡くなったっていう形よりかは、 コード先生がいかにすごかったっていうのを皆さんにやっぱ知っていただきたいなと思って、まあ、動画を出させていただきました。本当に、えー、ありがとうございました。